皆様、ごききよー。シューメイユと申します。本日、よろしくお願いいたします。<音声>さて、今日は、ちょうど、バレたせいですので、yeah! 今回は、スイートハートスーツを着ております。ほら、とても寒いですけど、ちょっと、 理想んで、ね、なれへんけど、まあ、いいや。もちろん、それをあまり気にするわけではございません。ただ、それよりは、以下は、ポイントでございますわ。一年くらい前に、ヤニきで、デビューしましたものの、まさか、その日は、金れへんてたとは、 TV でなかったものですので、つまり、やりきって、デビュー1周年になりました。<笑>一方、まだ、2ヶ月くらい後で、正式なデビューで、1周年記念を行う予定でございますので、皆様、この間は、いろいろとお世話になりまして、誠にありがとうございます。 今後とも、何度も、どうぞよろしく、お願い申し上げます。<音声>はい、それでは、また次から始でお会いしましょう。失礼いたします。<音声>最近、YouTuber 活動で、 常に、知事や、ラブダなど、知的な情報を収集し、解説動画をプロデュースしますものの、実は、今度の話をしてどのように、性を中止しようとも、ホームページののクーポンフレンドリーなものでございますので、安心安全な配信を持って、 皆様とお互いに交流するのが一番理想的なのではないかと思いますわ。